皆さんこんにちは阿蘇医療センターだより第3回のテーマは医療と it 化です中でも電子カルテシステムそしてこちらの阿蘇 id リンクと熊本メディカルネットワークについて会員長にお話を伺います会員長先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいえー、まず阿蘇医療センターの電子カルテシステムについて教えてください 麻生医療センターは平成26年の8月に新築移転をオープンしました、はい。この時同時に電子カルテを導入しています、うん。一般的にあの病院が大きな事業をやるのに2つ大きなことがあるんですが、一、うん、つはまあ新築移転ですが、うん、もう一つの電子カルテの導入というのがあるんですが、当時は当院ではその2つの事業を一緒に同時に行いました。 その電子カルテというものはそもそもどういったものなんですか、はいえー、電子カルテとは従来の、えー、紙カルテと違いまして、うん、患者さんの情報とか、うん、治療経過とか、うん、検査の結果それから画像の診断そういうデータが全て電子化されてコンピューターに記録されています。はいえー、当院へお越しになられた方々は一番先に変わった点が外来での診察風景じゃないかなと思うんですけれども。うん えーまあ、コンピューターに全てのデータが入っていますのでそのデータを見ながら診察をしていることになります。うんえー、会員当初は、えー、職員がその電子カルテルにまだなかなかなれませんでしたので、うんうんまあ、大変長い待ち時間を、えー、患者さんたちに知ることになりましたけれども本当に申しし訳ありませんでしたもう最近は職員が慣れてきましたので、うん、それに対しての待ち時間というのはほとんどなくなっていると思います。でこののの電子カルテのメリットというのは 患者さんの、えー、医療情報が全て必要な時に瞬時にに取りり出せるメリットがあります、うん、さらにこの情報は永久的に保存されていますので数年前のデータと現在の状況を比較することも簡単にできること、うん、それから患者さんの個人情報が紙カルテよりもさらに厳重に守られていることなどが、まあ、利点として挙げられます。うん まあその電子カルテについてはよくわかったんですがでは次にこの ASO ID リンクというものはどういったものなんでしょうか、はいはいえー、この電子カルテを導入する際に、はい、同時に ASO ID リンクというシステムも、えー、導入をしました、うん、このシステムは患者さんを紹介していただいたあ ASO 医療圏内の 医療機関つまりかかりつけ医の先生からいただいた情報を阿蘇医療センターとインターネット経由のネットワーク環境で結んで患者さんの情報や、えー、検査データなどをそれぞれの医療機関で共有できるシステムです、うん、まあ、その共有することで患者さんにはどのようなメリットが生まれるんでしょうかはい、えー。患者さんの治療内容や治療経過、うん、それから検査をした時のデータや、はい 画像などをかかりつけ医の先生と当院の専門医との間で共有することができるので、うん、まあ、正確な情報の把握が可能になります、うん、また質の高い医療が提供できるようにもなると考えています、うん、さらに、はい、同じ検査を違う医療機関でまあ、やることも省けますので、うん、まあ、患者さんにとっての医療費の負担も軽減できると思います、うん、その ASO ID リンクを利用するためにはまあ、どんな準備が必要ですか、はい 患者さんの個人情報を院内と院外の施設で共有するシステムですのでこのシステムを利用するためには患者さんの同意が必要ですので同意書をいただくことが必要になります、はい、参加費は無料ですで詳しい内容は麻生医療センターの地域医療連携部というのがありますがそこで案内をしていますのでお気軽にお尋ねいただけたらと思いますはい まあ、そのいろんな IT 化を伺ってきましたがちょっと心配なのが、はいまあ、情報がいろんなところで共有されること で, で、ねはい、個人情報が流出する危険はどううなんでしょう、はいはいまあ、それはまずは指定された施設だけで情報を共有化しますので、うんまあ、利用する個人情報のセキュリティというのは非常に高い方法で情報をすべて暗号化してやり取りしていますので、まあ、外部に個人データが漏れることはありません。うんまあ、安心して 利用していいたただけたらと思いますまた参加者カードをお配りしますがそれを紛失されてもそのカードに患者さんそれぞれのご自身の情報が入っているわけではありませんので悪用されることとはないい考えています、はいえー、では最後に熊本メディカルネットワークについても教えていただけますか、はいえー、先ほどお話をしましたように、えー、当院には ASOID リンクというシステムがあります。これは 麻生医療圏内のかかりつけ医の先生と麻生医療センターとの間で情報をやり取りするネットワークのシステムでした、はい、一方今お話しされた熊本メディカルネットワークというのは、はい、熊本県医師会が事業主体となりまして、うんえー、熊本県と合同で行われる医療情報のネットワーク、うんえー、事業です、うん、平成27年度から、うんえー、運用が開始されています、うん でこれが大きく違うのは利用施設です、はい、でこれは病院診療所だけではなくてですね、はい、歯科の診療所、はい、薬局、うん、それから訪問看護ステーションさらには介護施設など熊本県内の医療や介護や福祉などに関わる全ての、まあ、施設が対象になる仕組みです、うんで。それぞれの施設で行われた治療、はい、それから治療の経過、うん 検査のデータや画像データなどを更、えーまあ、にお薬の情報なんかも含まれているんですがそういったのを全て共有化できていますので、まあ、医療だけではなくて介護や福祉の領域にわたって、えー、それぞれの情報が、まあ、自由に、えー、共有化できるというシステムです。つまり一人の患者さんの全ての情報を共有化することになりますのでよく言いますあの1患者1カルテという時代に 対応するようなシステムになっています、うん、で、この事業のモデル地区として3地区が県内で選ばれました、はいえー、その一つに阿蘇地区が選ばれています、うん、まだまだ登録患者さんがそんなに多くありませんので、はい、ぜひ今後この登録患者さんを増やしていただいて、はいえー、それぞれの患者さんがもうこの熊本アメリカのネットワークの恩恵を受けれるように準備をしていきたいと思うんですが、うんうん こちらの方も当センターの地域医療連携部で詳しく案内をしていますので、うん、気軽にご紹介できると思いますのでお尋ねいただけたらと思います。はいえー、今回の阿蘇医療センターだよりテーマは医療と IT 化について、えー、会員長にお話をお伺いしまましした。た。あありりががととううごござざいいました。